もし仲間が一人急に姿を消してもパニックんなよ進め待機中生命を救済しうるつくし ささっさと片付けるぞ あ, あ私がこのやつさ何でしょうか一撃をくらえ前に進むぞ 警戒態勢を維持しますこのハルバードの鋭さはだけじゃありませんよ治療してほしいやつは前に出ろアースの治療範囲に入れ 何やってんだ一撃を喰らえ何でしょうかここを守るのかふん、たやすい ししっかりしろ中とは中なぜこの私がお前らで噛みついたぞ進めご指示をアーツの治療範囲に入る思考を明確にするは戦術 くらいになってか待機中あしっかりしろ私の炎は冷やすさ私の炎は熱いよこの程度で止まると思うの 私の炎は熱いよ今助けてやる了解です命令があれば従うまで 何やってんだどうすりゃいい暴力で何も解決できないけどお前を料理するには十分だぜえ私私を据えて誰かよく兵をさらんや何やってんだ噛みついたぞ 何やってんだ待機中失敬語にするは君つ待機中今助けてやるただ廃人にキスも、ね、すぐに片付けたいつでも行ける 私がここにいることしっかりする私がダブリンだえー、私の体の内、イフは1400度にもなんだよガブルンにはまだ少し及ばないな